「こっちのありまがまでて」「おばあちゃんさんたち顔を見た」「よさこよさこ」 Right on. On well「いかんしやおらんくまみせにゃ」「おしおさてあがこよみよ」「よさこんよさこん」「おいおい」「 雑によ「ほいほい」